さあ、恐怖の夜の薄いバイパスを走っております。うわ、怖え、怖え。もうね。胴体視力のトレーニングだと思ってます。<笑>胴体視力のトレーニングです。うわ、水でうわ。水でし、縦溝縦溝来た。縦溝来た。そして見づらい。グアムで売ってる縦。縦溝怖え。 これが一番怖いんじゃないかなと思うんですけれどもまだね街灯が結構ありますただ流れがとんでもなく速いんですよで割とね見づらい見づらいですトラックはゆっくり走ってるから抜かしたいし一般車両は l い飛ばしてくるしみたいなそんな感じでございましてここはね今僕が走っているのは途車線です トラックはでもこのくらいのペースで走ってくれれば全然大丈夫なんだけどなでも抜かしてみよう<笑>えっとね実はねここ今国道18号なんですけども碓いバイパスって実はね918号っていうね昼間走るとめっちゃ趣のある道路があるんですよでそこはね眼鏡橋っていうねすごいね燃える橋が。 100年以上前のね橋が鉄道の橋がですねあるところがあるんですけども昼間だったら間違いなくそこを走ってますただ、夜は多分恐怖でしかないと思うんでこっちをね選んだんですけどもまあ正解だったかな、こっちでこのくらいだったらまだ耐えれますうわ、怖え、怖え。 もうね胴体視力のトレーニングだと思ってます<笑><笑>胴体視力のトレーニングです三速四速三速四速と使いわけ で, ですね、まあ、ほぼほぼ全開で走ってるわけでございます めんなよクロスカブうわ道が荒れてる道が荒れてるうわこれ怖い、やっぱ本当トトラックしか走ってないんだね一般車両が走るとめちゃくちゃ飛ばしてるし 走ようからええ切ってるんだゃなこれ。ちょっと待って待って待って待って切りってるよ。ちょっと勘弁してよ夜の切は無理だよ。うわ怖え。うわ怖えー。切りってるぞー。うわ水レなこれ。<笑>うわ水レ。見 もうゴープロは夜これ画質悪いんだろうな手プレ縫製とか夜になると全然だめだからねうわ見づれうーわ見づれーし縦溝縦溝きた縦溝きたそして見づらいあっうねうねうねってる縦溝こえー、いやーこれマジで 笑, い笑えない笑えないって笑えないからこれ いやー怖えーなこれうわ見 え, えうわ怖えこれもし九十八号したらもっとやばくなったなら う, うわ縦溝のカーブ怖っうわ街灯なしだ怖えー、怖えー、ハイビームにしてもダメだめだ怖えなこれ えー、これどうなってる水 見, 見, 見づらい、ちなみに気温は、ね、14度って書いてあったの。さっきうわー見づらいな、これ、本当に見づらいよ、これ、えー、今まで見た中で一番見づらいかもよ、これ。 さあ長野県軽井沢町に入りました。うわ見えねえ見えねえ。いや待って待って本当に見えない本当見えない本当見えないこれ。いや本当見えないぞこれ。これはマジ怖い。いやーこれはもうどうだろう。50メーターも見えてないだろうなこれ。 まあ、僕の、ね、シールドがね、ヘルメットのシールドがライトスモークなんですよね、大丈夫かなともどうしようかなと思ってたんだけど、変えてこなかったんでね、クリアにしてくればよかったな、本当にこういうのはね、うーわ、見づらいな、これ、開けると、いや開けても右あん開けた方が見えるけど、開けると寒いし、どうしたらいい うわ、後ろ車来てるし。どうしよう、譲りたい。いはい、どうぞ。はい、行ってくださいね。ああ、よかった、ちょっと視界が開けてきた。いやー、怖かったー。ああ、寒いし。 このままねもうほとんど長野市までも国道18号ですねちょっとなんか県道とかと並走したりとかはしますけどもこのままね最終的には国道18号で長野市街まで行くんだと思います長野まであと7 6キロ 今、1 0 5キロ走ってるんで2 0 0キロ弱だったんでね、見た時もあと2時間半ぐらいかな現在時刻が22時50分、1 時, 1 時, です1 時, 1時前には着いてちょっと寝たい。<笑> でもナビの案内通りに来なくてよかったとんでもない道をね案内されてるなって思って気が付いたからいろんなところをちょっと追加でね目的地に設定して18号をね走るようなルートを自分なりに検索してきたんですけどもこれはね大正解だったと思いいますよはい、時刻は23時30分、11時半ですね。 そしてです、ね、ここはです、ね、長野県上田市です気温は、ね、13度ってなってますね、今ねやっぱね13度は寒いよ真冬の格好してないからねかなり厚手のものを着ています、えー、下はです、ね、アルパインスターの暴風のジョガーパンツ上は福下にさんのクラリティジャケット まあ、これ2つともね暴風ですで、さらに内側に暴風のインナーを着ていて、で上はですねヒートテックのコトン、下はそのままですね暴風のインナーだけですね、なので、やっぱどこが寒いかなっていうとね、ねやっぱすねスネスネと太ももあたりが寒いですね、やっぱりで靴下は厚手のなんかインナー靴下みたいなのをです、ね、今、履いています。 だから足もまあ冷たいは冷たいけどまだ我慢できますけどね、やっぱり膝、すね、内もも、それからやっぱり肩、大変ですかね、首はねネックウォーマー巻いてます、ネックウォーマー巻いてるんですけど、これは暴風のネックウォーマーではないです、フルフェイスで来よ う, うかどうしようか、めちゃ迷ったんですけど、ちょっとね、昼間の開放感とかっていうのも考えて。 ゲットエールで来たんですけどまあまあまだ大丈夫かなという感じですねあと40キロぐらいでね長野市に着くのではないかなと思っておりますちょうどね今ガソリンがメモリーの真ん中ですね、まあ、明日のことも考えてこっちの車線側にセルフかなんかあれば入れちゃおうかなとは思ってるんですけども全然ないです <笑>長野市まで行けば、ね、あるんじゃないかなというふうには思ってるんですけどもはい全然夜へ見えないんですけども左側がですね千曲川ですね線の曲がる川と書いて千曲川という川でございますそして気温は14度相変わらずね、寒いんですけど風がね結構ね向かい風ですねこれ。 結構ありましてえーと今どこなんだろう<笑>よく分かっておりませんが長野市まではあと多分20キロ25キロですね長野市はもっと早いのか長野市はあと20キロぐらいで入ると思うんですけども目的地の開発クラブではあと25キロというような感じになっております 君はもうすぐ12時ですね。いやあ、こういう時間は走りたくないと前から思っていたんですけども。まあ鉄屋で走るわけじゃないからいいとしましょう。長野県千曲市に入っております。相変わらず国道18号を走っております。 キロやっぱ回しすぎるとあんまりよくないね西 川, 西川を渡ろうとしていますこれもう長野市に入ってるのかな入ってるんだと思うんですがどうですか あと目的地まで3 6キロなんでもう長野市に入ってると思うんだよな、えー、時刻はですね0時24分この感じだと、まあ、あと5分ぐらいで到着するので、えー、寒くてグリップヒーターをつけちゃいました<笑>ちょっと暖かいねやっぱり。 5段階の3でつけましたけどいやーこれね本当助かったって感じですね長野駅長野駅前だそうですさあ到着しましたーーただいまの時刻が0時30分走行距離が1 8 1キロ 家を出てきたのが8時なんで20時ですね、なんで21、22、23、0、4時間半、4時間半で180キロで多分一番速いんじゃねえかな、どうやっていくねん、これ。 そうですね、ライダーの味方、こちらで、ね、今日は仮眠というか、ね、してです、ね、そして、明日の朝から戸隠しへ向かいたいと思います。 We'll、you